私はアイバンボゴと申します。なんかウガンダの出身です。オイストでえっと、進化神経生物学ユニットでなんか研究しています。 I wake up in the morning at around 4 50 and I go running. I live in Yomitan, so I like to go running in,、uh, around my area, so particularly、uh, Zakimi k a s t because I think it's a wonderful site and、uh, helps to clear my mind in the morning. And、uh, then head back to my house. So, on average, I do about four to five kilometers every morning just to keep fit. Have my breakfast and then I leave the house, and I'm usually Uh, in the lab by around、uh, between 7 30 and 8. So, in the lab, depending on the plan of the experiments that I've laid out, I carry out experiments as expected or I do data analysis like I'm doing right now. So, our unit specifically focuses on the evolution of、uh, neurons. So, we use a variety of organisms from the sea. up To where we are, to understand how neurons evolved. On good days, on some days, I uh, have uh, extracurricular activities. So at times I play football, but usually on、uh, Tuesdays and Wednesdays, I go to Sunshine class. When I came to Okinawa, I wanted to learn Japanese, but I, and,、uh, how was I going to learn Japanese if I don't know anything about the culture? So, I felt like、uh, Sanshin is actually the way of connecting to the locals. So, I began Sanshin class. So, my favorite part about OIST the beauty about OIST, I look at the OIST as being the United Nations of both in both of countries and in、uh, specialities in mind. Many times, I've had many of the problems I face in research because OIST is very interdisciplinary. Those problems are being solved by people, my fellow classmates and friends elsewhere. ラスコムユニットテクニシャンのマスナガアキです。海洋製のプランクトン の, あの一種で。 オタマゴヤという種類のプランクトンを研究しています。プランクトンって皆さん聞くと、えっとその海の中にいる小さい、えっと透明で微生物で目に見えないようなプランクトンその生き物っていうイメージを。 すると思うんですがプランクトンっていうのは、えー、と流れに海流とかの流れに逆らって泳ぐことができない生き物を全てまとめてプランクトンっていうの で, でその中の、えー、とプランクトンの一つでワカレオタマゴヤという種の研究をしてるんですけれどもワカレオタマゴヤ自体が沖縄で何種類いるのかとかその沖縄の海にど の, どのような影響をもたらしているのかっていうことに関しては全然まだ知られていなくてそれを知っていくためにも私たちにようといろんなします。 1日は朝、えー、と起きてまず最初に10分ぐらいメディテーション瞑想をしますそれをすることによってその1日どのようにして過ごしていきたいのかっていうこのセッティング心のセッティングをしてから、えー、と1日スタートすするようにしていますその後コーヒーを作ってで家の中にある観葉植物にお水をあげてであと朝ごはん食べて出勤ですね。 お家に帰ってからはヨガをするんですけど寝る前にヨガをしたりとかあの仕事から帰ってきてからヨガをしたりとかあと近所 の, あの友達とかでもヨガする人とかも結構いるので、えっと、みんなで集まってヨガしたりとか休みの日はほとんど海に入ってますね。 海で、えっと、最近サーフィンにはまっていて<笑>サーフィンをしたりとかシノーケリングをしたりとかダイビングをしたりとか海に関する、えっと、マリンアクティビティ全部<笑>まず自然が大好き で, で自然の仕組みを知りたいどう自然はどういう風に成り立っているのかっていうのを。 そうい う, そういう好奇心から、えー、と自然のことを学ぶのが好き で, でやっぱり地球のほとんど海に囲まれてるじゃないですかなのでその自然のこと地球のことをもっと知ろうと思ったらやっぱり海のことも知らないと全体的なあのあの目からしてあの 自, 然自然のこととかあまり理解できないんじゃないかなと思ってま ず, まず最初にその研究者に本当になりたいのかどうかっていう何が自分が興味が自分は興味があって 将来どんんなこことととををしたいいののかっていうのをはってううはきりさせることが一番大切だと思うんですねでもしそれで科学者研究者になりたいって本当に心が思うのであればあと自分がや ら, なきゃやらなければいけないことっていうのは方向性とかははっきりしてくると思うんです、はい、なのでまず最初自分が何をしたいのか本当に研究者になりたいのかどうかっていうのを、えー、と 明, 確するに明確にすることが大事だと思います